じゃあこっち見てくださいはいえっ、ー、と今日初参加の人がほとんどなので OSS ゲートって何かみたいなところから一応説明しておきますねあの名前の由来なんですけどゲートなのでまあ門っていう意味ですねで門って何かっていうと何かと何かの境界にあるなんかものなわけですよで我々が OSS ゲートっていうのが扱う境界っていうのは OSS、の開発に参加したこととがあるかかないかっていうところですねなんでここに参加したことがない人がこっち参加したかった人がこっちみたいなこのここを我々は協会として扱ってます。で我々がターゲットとするのは OSSGATE っていう取り組みでターゲットとしているのは興味ない人以外ですで皆さんここに来てるぐらいなのでもう何かしらどっかに当てはまる興味あるだったり既に参加したことがあるとかだったりに当てはまるはずです。で やりたいことはまだ参加してないけど興味あるって人を参加したことがあるって人にしたいですし参加したことあるけどまだ自信ないなって人をもっとなんか活発に自信持ってできるとか継続してできるとかっていうようにしたいなっていうふうに思ってます。で今回このワークショップであの注力するところは「興味あるけどまだ参加したことがない」って人が実際に参加したことがあるでまだ自信ないかもしれないけど。 この教会は超えたっていうところを、えー、と実現するのをこのワークショップで頑張りたいところですこここの人人はあの今回ビギナーとししてて登録してた人たちですねで、えー、ここまでを一応まとめておくと OSS ゲートっていうのは OSS の開発に参加する人をこの教会を超える人をこと増やしていきたいっていう取り組みで実際にこのワークショップっていうので未参加の人を参加したことある人にやりたいと。 いうふうに思っているっていうのは違いです。で、なぜ経験したことがないのかっていうのがある程度パターンが実はあるんですよ。我々の経験からすると。で、それをちょっとあの示すために何人かに聞いてみるんですけれども、あのボスの開発に参加したことはないんですよね。なぜないですかね。自信がない。はい。 っていうのですね<笑>あのやったことなくてこう自信ないとかあのなんか難しそうとかみたいな感じのなんですよ。で多分他の人も大体似たような感じだと思うんですけども、えー、とそういう人たちが経験する状態になるっていうのを経験できるっていうのをいい感じにやるような設計されてるのがこのワークショップです。なななので今今自信がないって言ってて言たような人たちも今日終わる頃には なんだいけんじゃんっていう気持ちになってるはずですでそのためにこのワークショップで大事にすることは体験すすること で, すで自信がないっていうのはこういろいろだろう原因はあるんですけれども一番の原因っていうかはなので一回やってみればあ意外といけるじゃんっていう気持ちになるんですよ。 でそうするとやったことあれば、まあ、自信もなんかあれでいいんだっていうのが彼れば自信も尽くしっていうことになるので今日は体験するのが大事ですでそのために、まあ、体験するなのでこの興味あるけどまだ参加した子はここをえるってところなんですけれども、えー、と今日ここら辺にいることが多いわけですねこの教会のところにもうくぐろうかなくぐらないかなみたいなところもいると思うんですけれどもそこをいい感じにするために。 あのこの人たちがいるんですよでこの人たちが今回サポーターと呼ばれてる人たちで特になんかこう技術的にどうこうみたいな話じゃなくて大丈夫だよって言います<笑>体験するのが大事でなんかすごいテクニックを今日身につけるのが大事とかじゃないんですよ。なんかやってみればできるんだよっていうのを実際やってもらうが、まあ、やりたいことなので。 大丈夫だよしか言わないですサポーターの人たちは。<笑>はい、でそれでいいんですよなんかその何ですかねこうサポーターの人がすごくすごくてあの人がサポートしてくれたから今日できたんだなで帰っちゃうと多分「今日だからできた」になっちゃうんですよでもそうじゃないくしてもらいたいんですねあの OSS ゲートとしては。その帰ってからも一人でもできるなみたいな気持ちとかになってほしいので。 特になんかその技術的になんかすごいサポートしたから今日できたみたいじゃなく普通にやって普通にできたなっていう体験をしてほしいと思ってます。